キングサリーラット2022ケラメイドインからの収録内容がこのほど明らかになった。ジャニーズ JR 内ユニットスペシャルと少年忍者のパフォーマンス映像も含まれていることが判明し、キンプリファンを中心にネット上で物議を醸している。 キンプリにとって6枚目となる今回のブルーレイ &DVD は昨年7月30日から10月20日にかけて全国7都市で行われたアリーナツアーキングサリーナ22022ケラメイドインからから神奈川県横浜アリーナ公演をパッケージ化したものライブ本編ではバックダンサーを務めた JR たちのコーナーが設けられスペシャル コンサート開催当時は JRSP によるメイドインジャパンと少年忍者の太陽の笑顔もそれぞれ収録されているという2月13日夜に作品の詳細が明らかになるとごく一部のティアラ金プリファンの総称はメイドインの円盤に JR のコーナーはいらない金プリのライブ DVD なのになんで本編に JR が入るの JR が悪いわけではないけど、私たちティアラは少しでも多く金プリを見たい、などとツイッター上で愚痴をこぼしている。金プリといえば今年5月22日をもってキシユ神タ、寺優太、平野ユタ、の3名がグループを脱退し以降は高橋山と長瀬角の2人組になります。現状、5人体制でのコンサートツアーは、 キングプサリートと2022ケラメイドインからが最後になると見られるだけにファンの思い入れも強いのでしょう。ただ、先輩グループのコンサートブルーレイリー d ディに出演 JR のパフォーマンスが収録される例は珍しいことではありません。かつてはキンプリメンバーも先輩のバックについていたわけですし、デビュー前の彼らを目当てに 他グループの映像商品を購入した人もいるはずですが、ジャニーズに詳しい記者、前述のように JR コーナーが収録されることに否定的な声を上げたティアラに対し、キンプリも JR 時代先輩のバックズ聞いててめちゃくちゃ円盤にも残ってるけどな、JR のコーナー収録するのは普通のこと、キンプリが悲しむから否定的なツイートは削除してほしい。 JR コーナーにまで口出ししてくるファンはいい加減にして、と、たしなめる声も続出している状況だ。なお、一部のティアラは JR の扱いをめぐって、ミュージックビデオ、以下、MV に対しても不満を抱いているという。発端となったのは、キンプリの YouTube チャンネルにて、2月7日に配信された、キングピンスペイヤー・ヤング、YouTube エディット。 グループの MV で初めて JR が起用され、キンプリメンバー5人の他にゴーゴーキズの上原健心と三村光輝ユニット無所属の岡原志良太、小山重樹、高橋総流も出演している。しかし、JR の出演に納得できない人々は、体感で半分以上も JR の子が映っているのはなぜこんなに JR 入らない、今までで一番レベルが低い。 MV に子供はいらない。今回の MV 公約のシーンが多いと思うのは私だけストーリー的には必要なのかもしれないけど、メンバーの幼少期の写真とかの方が見たかった、と落胆していた。 なお、2月7日配信のタワーレコードオンラインのニュース記事によると、この MV は、夢に向かって頑張っている少年たちと、それを応援するキング・アンド・ピスというストーリー仕立ての構成、原文ママ、イカドウになっているとか、 同曲が入ったシングル、Life Goes On メイヤー・ヤングは2月22日リリースだが、初回限定版 B の DVD には、メイヤー・ヤング、ミュージック・ビデオ・リップ・シンクバーとして、キンプリ5人のみで構成された映像と、撮影風景などを追いかけた、ビハインド・ザ・シーンズもあるそうだ。ファンの間では Life Goes On メイヤー・ヤングが5人体制でのラストシングルだと言われています。 そのため、金プリだけの MV は初回限定版 B に入っているらしい。なのになぜこっちを YouTube で出さないんだろう。金プリだけの MV もあるなら、そっちをメインにしてほしい。金プリの幼少期の回想シーンって設定ならまだしも。と嘆く声も。 キンプリはメンバー3人の脱退が迫っているとあって、世間的にも注目度は高まっていますし、YouTube に上がった、キング、プリンス、メイヤーヤング、YouTube エリットの再生回数は320万回を超えています。2月14日時点。そのため、JR の顔見せの目的で、キンプリが事務所に利用されたと、邪推したファンも一部いたようです。どう